思ったほど、はい、あのなんていうんですか、FF とのその違 い,、はい、ちょっと今、瞬間的だけだったんですけど、はい、そんなでも、FF が悪いかって言ったら、そうでもない気がするんですけど、そうですね、えーまあ、悪くはないんですけど、やっぱりっぱ踏み込んだととか、えー、と高速道路に乗った時きっていうの は, いはいはい、やっぱり違いが出てきますね。あ 私が言っていうのはないと思うんです、ね、ああ、そうなんですね。はい。ああ、これ。今エコモードでて。あ、そっかエコモードなんですね。なるほど。モードをチェンジしていただいて。ああ。これでノーマルになります。なるほど。ちょっとすみません。あ、はあ、い、あーあ、なるほど、はい。やっぱりこう後ろの押し出し感っていうのが割とこう、はい、まあ強力ということではないですけど、はい、右で大丈夫ですか。はい。 まあ、マイルドにこう後ろはこう押し出してくれる感じっていうのはやっぱありますよね。そ う, そうですね。ああ。これは全部、全部付いてるものなんですかアドバンストパークとかも全部付いちゃってる様いものなんですかついてる。ああ。ブラインドスポットもちゃんと付いてるんですね。はい、ついてるんですよ。あとじゃこれ一番高いモデルの車目に。あ、そうですか。 ほとんどいほぼ全部ついてるのでやっぱりトヨタ天皇はの指導、うん、者ですねそうです、ね、<笑>やっぱりこうあの至れり尽くせりというかま<笑>あ<笑><笑><笑><笑><笑>そこはでもやっぱ強いですよねはい、あなるほどあ確かにちょっとパーシャルでこう少しこう踏み込んだだけでも、はい、スーっと エンジンのまあエンジンジもそんなに回らなくて、はい、スーっとこう加速している感じっていうのは、結構やっぱ感じますよね、そうですね。まあ、車にやっぱお詳しい方っていう方だと、ノーマルじゃないですけ、ね、エコモードだと、ちょっと滑ってる感じがあるっていうふうに思えて、はい、でやっぱりノーマルスポーツモードだと、なるほどはい、えー、っと結構しっかり噛んでくれるねみたいな形っていう方はやっぱ。はいはいはいはい 多いですね、あやっぱそこは音とのあれですかね、こうなんて言うんてううだろうどうしてもパワーがないとエンジン回転が上がるじゃないですか、はい、どうしてもこう発電しようとするから、うすね、モーターに出力を送らなきゃっていう、はい、あだけどなかなかこう前に進んでないみたいな感じになっちゃうということなんでしょうかね、はい、そうですあなるほどあ結構変わるんですね。すねあーなるほど結構 結構このモードでやるんですね。変わるんですね。変わりますねああ、ff だとその辺がなかなか感じにくいところもあったけど、はい、でもやっぱりいい方になると、このドライブモードによって大きく。まあ、結構変わる。二面性というのが結構あるかもしれないですね。はい、今までのノアボクシーとかだと、ここまでの差っていうのがなかったので。ああ。ドライブモード チェンジっていうのはあったと思うんですけどはいはいはいはいはいが今回いはいはいはいがいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはい感じます。はいはいはいはいは い, い, い, い, い、ね、は い, い, は, い, い は, はいはい、まあ 手に取りやすいそうですね。サイズで、お手頃な価格でいうものになってたんですけど、ええええ、今回、このノアボクシが出たことで、少し金額帯も上がってで、手に取るお客さんっていうのも変わってきてかなり金額帯的には、アル<笑>ワードを買おうかどうかって、<笑>ええわ、いいな。<笑> SC パッケージとそんなに変わんな い, んない価格帯ですもんね、はいで、場合によってはあれですよね、値引きとか考えると、はい、SC の方が安かったりする可能性もあるんですよねなくはないです、本当に SC だと、えー、あの車両本体が400ちょっと、430、40ぐらい で, そう で, すよ、ねでまあ、このノアボクシーの SZ、はい、ってなると、す、は、べ、い、ていろいろつけてしまうと、500近くがなってしまうので。でそ う, ですよ、ねはい、そうで考えると、えーまあ アルファードの SC でも、ま、悪くはないんじゃないかなとは思いますそうですよね、はいまあ、ついてる装備とか、機構とかは、はい、やっぱりちょっと古くなっちゃうけども、はい、でも車の車格としては、こうワンランク高いところにやっぱりありますもんね、はいあまあ、確かにね、でもこの装備で、やっぱりノア、あれですよね、アルベルトってなっちゃうと、今度、エグゼクティブラウンジとかになっちゃいますよね。 新しさっっていいううのはかかなりやっぱりやぱ重要というか大事ですよねこね走らせるっていう意味においてもそうですけどはいは い, いしますはい、はい、でもあれですかこのやっぱりこうエコモードで走らせようとしてできるだけその燃費を上げようっていうふうに走らせてることが僕結構多いんですけど、はい、結構パワーモードに入りやすいんですかね わりとなんかこう坂道なんか特に顕著に出てくると思うんですけど、はい、割とこう、まあ、ちょっとこう 軽, 軽く踏むんですけど、はい、やっぱりどうしてもこうパワーエコからこうパワーに振り切っちゃう感じが、うんうん、やっぱりちょっとあるなっていう感じが少し。はいうん するんですけどです、ね、やっぱど、一般的なお客さんってどうなんですかね、やっぱパワーモードにある程度こう入って運転されてる方の方が多いのか、はいえー、やっぱりこうエコである程度こ う, こういった EV 走行している頻度の方が多いのかっていうと、使い方としては ど, どっちの方がこうが頻度として多い傾向だったりするんですかねエコモードの方がやっぱり多いと思います。あ お客さんの中でこういういハイブリッドのやっぱ車乗ると燃費を気にするお客さんっていうのが私、ええまま、もそうですけどね、はいえー、あんまりこうパワーがあるからといって踏んだりとかってあんまりしないんで、た、はいえー、多分音が大きくなっちゃうというのもあるし、はい、エンジンがやっぱりこう稼働しちゃうからどうしてもこう振動を伴いやすくなるっていうのもやっぱありますもんね。はいはい そうですね、こういったっフィールがやっぱりねあの醍醐味だったりしますよね、はい、全くこう振動がないのまますっと発信していくそうです、ねうん、質感みたいなものははいあいい全然大丈夫です そうすると、ワン給油で、やっぱ り, こうでやっぱりそのリッター1 1000… あのワン給油で、えっと、高得可能距離が1000キロ超えるっていうのは、結構、ノアボクシーだと、どうなんですか、ね、きついんですかね。えー、っと、まあ、ちょっと難しいかもしれないんですけど、900ぐらいは走るっていうふうには言われてます、ね。いかかないんででですすねだだってあの WLTC で22キロでこれは、はい、E4 だと21ですけど、はいでも 単純計算50リッタータンクで換算したって1000キロ超えるじゃないですか、はい、実際はそうじゃないんですか、はい、そうですねやっぱり、あのーえー、と WLT モード WLTC モードですね、はい、WLTC モードでいえいえ、えー、と計算してるのって、はい、まち、あ、乗り郊外、うんうんねね、高速っていうふうに分けてるじゃないですか、えーえーえーえー、あれっていうのは、えー、やっぱり障害物が少ない確、まあ、定したところで えー、っと、走らせて計測しているものなので。うん、まあ、メーカーが定めるね、あの、走行モードですからね。はい、ですので、あれが一概に確実ってわけではないんですよ。カタログ値、だいたいでも、カタログ値に、はい、だいたい合うぐらいの数値が大体いい WLTC かなっていうのが、はい、僕の経験上からはあって、はい で, あ で, もでも1000キロ超えないのかなってちょっとね、うんえー、思ってたりとかしてて、はい、そうすればトヨタ の, その走行モードそのものが、はい、ちょっとこう一般の走りとは少し離れてるところがあるのかなってい う,、はいはいそうですね、気がちょっとね、はいまあ、JC08 がもともとそうだったん で, で、ねえー、<笑>あこのように、あのー、信号だったり、はいはいはい、あと、はいはいはいまあ、渋滞だったりっていうところの、はいはい、あれを。 いてるってわけけででではないんですけどうんそうです、ねはい、まあ通常の走行速度、はいはい、で、えーまあ、普通に 走, りき走れる道っていうか、はい、その止まらずにっていうところもあると思ってあそうですね、はい、長いこと巡航してるんであれば1 0 0 0ロ m いか行かないかっていうのはあるかもしれないですよ ね, そう す, ね、うん、そうするとだから計算上の数字とこう合ってくるっていうことになってきますよね、はい、そうです 実際はやっぱり、うん、ワンタンクでいうと、うん、900ぐらいにはなってくると思いますうす、ね、じゃあ、やっぱりそうするとあれですね、シリーズパラレルよりも、やっぱりシリーズハイブリッドのステップワゴンだとか、はいえーと、セレナの E パワーの方が、やっぱり燃費としては、はい、やっぱり結構有利な方向なのかもしれないですよね、ステップとかセレナって1000キロ超えるんですよ、はい、絶対。大体1100キロぐらいいくんですよ、ワンタンク、9でも。あでも。エアコンとか入れない状態ですよ、あくまでもですね。はい エアコン入れちゃうともう全然落ちちゃうん で,、はいはい、で春とか秋口とか、はい、まだそんなにあの暑かったり寒かったりしないぐらいの時なんですけど、はいはい、そうですねなるほどねまあでもまあ仙台に比べたら全然やっぱり進歩してるというか仙台、ね、のちなみにハイブリッドって、はい、ワ, ワンタンクで大体どのぐらい巡航してるものだったんですか、はいえーっと まあ、すみません、あの、実際のオーナーさんじゃないと、なかなか<笑><で><笑>難しいコメントかもしれないんですけれど。でも、前のボクシーで、まあ、いった。十五。実名で十五ぐらい。で、走ってたとは思うので。あ, あ、それはハイブリッドでですか。ハイブリッドでですあそうなんですか。え、は、え、い。えーえー、ハイブリッドで、そんなもんなんですか。あの、やっぱり、うちの視聴車で、yeah. えっと、僕。 ノアか、ノアのハイブリッドが置いちゃったんですけど、はい、それがあのまあ試乗車をメインで回る。なるほど。試乗車メインだとそうかもしれないですね。はい、そうですねなるほどね。十五六ぐらいが。ガソ、ガソリンだともっと悪い。そうですか。ってことですよね。ねはい、ああ、そうなんですね。なるほどね。ねええー、あまり長い距離、試乗車も長い距離を走るものではないので、ね。そうですよね。はい。 まあ、必然的にやっぱり燃費が軽く出 て, う、うん、出てしまうカタログ値よりも全然落ちますよね、はいはいはい、やっぱそそこはね、はいはい、あなるほどねそうですね、はいまあ、でも、走りは本当にもうパワートレーンなんかも悲劇、はいまあ、な、まあ、出力として百140しかないけど、はい、でもやっぱりこの応答性がめちゃめちゃやっぱり上がった分、競、は、合、いあのーまあ、に対してもそうですけど、全然走りは良くなりましたよね。はい ちょっと一瞬踏んでもいいでですすすかすいませんいいすあーなるほどねねここの辺の辺ところです、ね、でもやっぱりこう後ろの蹴飛ばしがこう強いっていうのは、はい、やっぱりこう今までのミニバンとは全く違った、はい、テイストがあって、はいあのー、ミニバンってやっぱり買い物車で趣味の車じゃねえんだよっていう、うん、その概念から少し、ね、なんかこう離れるところにありますよね。はい ミニバンであっても走りが楽しいんだよっていうのがやっぱこの い, い方なのかなって気がするし。そうですね。これ雪道出したらめちゃめちゃ楽しいですよね。そうです、ね。ちょっとやってみたいなとは思。そうですよね。<笑>本当に。いやむしろヤリスとか乗ってる人とかね、はい、例えばこういうの乗り換えた時に、はい、これでも雪道楽しいぜって多分思えるかもしれないですよね。そうですね、うね い, い方がそうなんですよ。やっぱトヨタしかない、トヨタと日産しかないんですね。はい 言いって言えばこの辺だとやっぱりあれですかあまりその出ないモデルだったりするんですか。えっ、ー、とそうですねやっぱり肉で買うお客様が多 い,、ね、多, 多いですか。多いですね。やっぱ予算も振り切っちゃうところもかありますもんね、はい、そこはそうです、ね、なおね。でもこ れ, あれですとね FF と同じくらいの価格なんだったら全然。 あの僕の方が、はい、全然面白いかなって思うし、そうですええー、やっぱり昼間のアスファルト路面と雪、はい、道路面とで走りのテイストがまたこう変えられるっていうのはなんか楽しみがありますよね。はい、やっぱり、はいえー、ありがとうございました。はい、大丈夫です。ありとうました。ハードバン、スードパークも試されています。あ。 いいですか、はい、どういうふうにやるんですか、まま僕やったことがなくて。まあてはい、そこで、ストップ、はいはい、でこの P ボタンといはあ、ここに今、駐車しますよっていうふうにってるので、はいはい、解消してください。 こう止まったときに例えばバックに入れないとバックしないけどそうですこれはバックするってことですよね、はい、もうシフトチェンジも自動でやってくれるようになったのでなるほど今までだとプリウスだったりっていうところは、はいはい、自分でシフト操作しなくちゃいけなかったんですけどああそうなんですねプリウスそうなんで す,、ねはい、そうなんですよこの世代になってからですかそうですあのー、あ新型アクアが出たタイミングで、はいはいはい、こちらが、えー、シフトチェンジもしっかりやってくれるようになってああそうなんですね、はい で、これはもう遠隔でもできるやつなんですか。えっ、ー、と、遠隔でもできます。あ、これはできるタイプの、はい、あ、できる装備が入ってるんですね。はい、ええー、なね。デジタルキーを持っていれば。はい、えっ、ー、と。デジタルキーがないといけないんですか。そうなんですよ。ああ、じゃあ、あれ、ベッドで買わないといけないんですか。そうです。あじゃあ、ちなみに、例えば、あれって、あの、例えば、こう注文して買いますよね、はい。で、デジタルキーいらないよって、その時に言ったとするじゃないですか、はい。後で取り寄せて、あの、取り寄せて、はい、その。 遠隔操作ってでできるんですかデジタル機に関してはメーカーオプションになってしまうので注文を受けた際に、えー、っと入れていただかないとできないんですよ、はい、あじゃああれスマホを持ってればいいってわけじゃないんですかそうなんですよえー、そうなんですか、はい、うんそうなんだじゃあ後付けっていうのはできないんですねそうですああれってそういうもんなんですかそうなんですよあじゃあ単純に普通にこの機持ってるだけじゃだめなんですねはい あじゃあ、使うとしたらヒントとしては、基本的にここのボタンで乗ってるときに操作するっていうことしかできないと。はい、ああ、そうなんだ。えー、結構、その辺知らない人、多いですよ ね, いいですね。なんか後で、え、そうなのって言われ言われたりしないですかね、逆に。えーとまあ、まあ説明させていただきますので、ね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。あそうなるほど。はい、わかりました、ありがとうございます。あなるほどはい、ええー。